あ、素晴らしい<笑><笑>聞いたんだよ、また今年もやるかって、うん、夏コロナの関係があるから、決まってないやるでしょーだから、お団子とかやると思うんだけどそあれ、キッチンカーに入ってさ、うん、休憩の時にさ、いややいいんだよ連想してさベジオ ラ,、うん、ライブや 車の前でやればいいんだもん。これですか。な何をですか。うん、あのねあっちの公園公園が2個あって、あ、はいはい、と, と, ともう1個。はいのの方の方 い, はいはできるやっぱりこう夏にイベントがあって、ラ、はい、イブが自由る、ね、ええー、そうなんですか。最高じゃないですか。したいでライブやり。やりたいです。ええー、こんだけでかいのであでかいっていうか広いもうイベントですねこれ、うん、ちょっと。暑かかったらね今日も人で混んでた、ね、はい。 お店だなもうなんか商業施設みたいう、ね、か っ, たもん、ね、っちでっかっ。 ウードーからコヒーはもうういと思うんだけどなんうもはじめまして。松井と もしよかったらラインかなんか交換してもらっていろいろお勉強てさせても、はい、お勧め い, いいですか？全然私なんかよりすごい人いっぱいいますよ。いやいややっぱこっちここここここ。<笑>どこどここここ<笑>しまった私あんなすい。もうポンコツルーキーなんでよろしくお願いします。いやいや私もヘっぽごヘっぽごでやってますよね。お話。 私ははね、レモネード、ね、今日ないから、うん、ないアップル、ジジンャっあんにうとどこに水筒ありました、うん 緑のカゴの中、中の中持って行ってくれる。い, い, っすいや、で<音声>。はい、じゃ、ポ、えート見 て, て、はい次。次もらって。はい。はい 今今日ははちちょっっとととといい、ね、いいもんんんんねねねおお父さんお父さんとお母らや、ね、<笑>これは今っと撮ってまますすすあ の, だめあ の, あのモザイクをちゃんとかけご、ねはい、可愛いただきます。 さっきまでお茶がないと。もうちょっと優秀は。いい優秀感じ。こすなんで優秀なのがいい？お水でもったいないじゃんいいようう。何リットルか寸前でんっ細かいさ、ね、カーズですよねこれ。すごい可愛いね。ね, ねそうお客さんがね作ってくれるんだってお客さんが、ね。ここにこうやってダウがあるんだね。そうそれはね知り合いのおじさんに作ってもらう。ね。こ、え、のーうん、メニューはで。 でもいい、ねうん、これうすなんトースターじゃないうん。かかかね平日ととととは電源借りるとこややホ、うんうん、ホットドッッっっットトドドってめの これれれ自分ででででで書かれてるんですかてんんすすすそう綺麗字をさあで い, い, よ、ね、ういいですね。へ あっ日本で買うん、でもそんなのもね2000円ぐらいやったと思うよ。 個人的くししままょううありが、ねねねまね、とございす確かに。 い い, い, い邪魔になっちゃいますあを見ていこうかなってまた言 い, いませ、はい、<笑>ん。<笑> やっぱり人がいるところに行くんだよね。まあ、確かにそれはあるよね。うん、ここのこと、いろいろ聞いてる。この字がいいでしょう。あ、これはね、柳さんって方。この字がいい。あ、本当だ。柳さんって方が。あ、そ う, そうそうそう、あちこちにあるよ。ね、そこら十二階です。で、最近はビールボーイもこういうのを始めとるから。本当そう。 ビールボール戻ってきたよね。今戻っっっててててきとるビビビールーーーーールルルル知らないいいよビールガールやましたタンク背負っ面白いよあうユニ体力修行 <笑>タンクしてもらって売り歩くそれはどこ場所はどこ球場とかああいうとこいやでも箱根っこい箱根っも来るよ、ね、そうビールボーイは基本家を訪問販売的な感じであそうな、うんうん、ッくしてるそうそれがメインなんやけど夏場はよう売れたけどそうそうそうそうあとまあ正月とかも売れると思うけどねサーバーを置いてもらうって仕事ですかサーバー担いで担い で, 担いで、うん、<笑>その場で継ぐんですか あ、じゃあ球場形式で、はい、新しい新しいですねビ ー, ビールボーイ探せばすぐ出ますよビールボーイって言って<笑>今一応それで日本一周するって言って、はいはい、旅に出て、はい、でも今また一時帰国というかははい、はいあ、まあまあまあ、今帰ってきて、はい、またちょっとお金を貯めて<笑><笑>今奈良か何かその辺ぐらいあ違うな日本四国まで行くのかな それ発端は何だったんですかその。元はなんかお祭りコロナになってお祭りを届けようみたいな風でやろうと思って考えて始めたみたいで自分、うんうん、ででまあそこからいろんなところに行きまくって。うん、それ何年前のお話なの。コロナなんで二年とか前ぐらいからして先ではまあぼちぼち。 名物になりつつあるのかな。で昔から温めてたアイディアじゃなくて、もうコロナになったからそうそうそうそうすごい。お祭りを届けようって感じで。行動力もすごいですね。すごい。でなんか一回そのピンポン回る会も一緒にやったんですけど、はいうん、私はちょっとやっぱメンタル的にきつい。<笑>えあれ、本当想像でものを言うんですけど、こう。 夕方から夜とかぐらいで回ってでもやっぱねそんなの普通対応よくないやんみんな全数のいらないんでみたいなのが普通なことやからいやでも新しい商売のしかたですねそう SNS で全然広がって、もう今、結構賛同してくれる人いるんじゃないですか、面白いし、ね、そう、なんかで、やっぱビールボーイなんで、うん、自分のビールを作りたいみたいな感じで、クラフトビールの人とかとコラボして、うん、多分オリジナルを作ってもらうとかまでは言ってるっぽいですけどね。 であの酒の過ぎたの人とも結構仲がいいのか知り合いみたいで、はい、<笑>そこもなんか一緒にやられてるやる予定みたい な, なんか基本多分そこでビールは買ってるんでじゃあ岡崎の方で今は京都にいるってことなんですねいや今四国ぐらいまで多分行って で, でも20日ぐらいまでは今岡崎でお金をまた貯めてるってことですね、うんうん それエスプレッソマシンですか。そうです。これ電源はどこから取られてるんですか。ここはだから電源は、はい、電源はあのポータブルのこのポータブルやつでしかないからこういうのはそこでは無理で電源借りれる場所のみでやるってと。でやるって感じですね。ポータブル何ワットになるんですかそれ。<笑>あれ<笑>まさかの沈黙。<笑>いや結構。 大容量ですがと、はい、とかかかもっっはごいいやだからめっちゃ高ののよ20万とかのレベルじゃなそんですあ 1260,、はい、あ で, すよ1260でも十分なワット数ですよね。 そうですね、の電子レンジはいけるって感じですね1000ワットぐらいですもんね使うタイいけるけど使わないです扱使わないそうなんかもう本当に安定しないこれとこれ と, これと、うん、一応冷蔵庫があるんで、うんうんうんうん、それだけですねこういうイベントあ3つですねこれとこれとでそれで大体何ワットぐらい使うんですこれとこれと冷蔵庫でこ れ, これでお湯沸かすともう多分すぐなくなっちゃうから お湯はこっちで沸かし て, かしてキープするとみたいな感じなんで。うんうん、あごめんなさいどうぞ。はい、えどうぞ。 はね、この回かちょっと今お客さん来たんで一時 中, 中断です。 全然わからないですよねでも陸あるんじゃないあるんですよね で, でかいフードトラックはやっぱでかいですね気圧もあるねうんこれはもう固定店舗がありそうなやつですねやっぱり家にちゃんと運転持ってって、はいはいはいはい、出張できてるってこも、ね、そうですね唐、うん、揚げか唐揚げ食べたくなってきちゃった<笑><笑><笑> ここで購入して、うん、午後はあそこで食べてって感じで<笑>食べていいですよねあそっか侍さんそうですよねあの、うん、僕が作った動画でここの桜を撮らせてもらった動画を見てくださったんですねそういや桜うんえー、っと桜はどこだったかなあのねそこの川沿いあれ撮ってたあれ撮ったんでるから なんか新鮮ですよみたいなコメントをくれたんですあーたんあメールくれたんですよねい ろ, いろ見たんだよそうでああここら辺なのかなでも俺想像してたのもっとあの新富士寺の方でした、うん。本当にお近いんです、ね、川沿いの 1, 1本の星81本となる星いやすごい桜綺麗じゃないですかめちゃくちゃ綺麗、うん、だから絶対撮ろうと思ってで2年連続祭りやってるんだけど、うん、2年やってないからホ、うんうん、去年は公園で ブライ古墳があってさ、はいはい、古墳の横でやった。去年は だから和太鼓に出てどういう方と、うん、また二回も出た<笑><笑>まあ暇だからねいやいやいやいやなんかいろいろやれるってのがあいですけあ今日マリコさん来るんですねあっ来るって言ったねうん、うん、と か, なんかドラム持ってくればよかったなと思ってそれはあああの子ドラマーだあるこここてるあ何かっのこれ一回積んでいきましょうか<笑> おかったの岡ちゃんと話できた？まだ あ, あの今お客さんが来てね、うん、ちょっと一旦失礼しました指痛いやんけ、はいね、一回ちょっと入れてきま す, すいまはい。 I'm so happy.